戦士両名へ次ぐこれは通常の決闘ではなく前回の優勝者であるナッシュ・サニア姫と戦うこととなる失礼するぜお二人さん何者だ俺の名前はアドレット・マイヤー史上最強の男だ史上最強の男アドレットとあんたら二人の戦いだおい そこのバカを追い出せ試合開始だ、うん 毒は痛いだろうあんたの靴は布だったからな俺の勝利だ史上最強の男だ俺をどっかの勇者に選ばなかったらただじゃ済ま<笑>全く反省しとらんな神聖な舞踏会をめちゃくちゃにしよってああ見つけました荻城での戦い見せてもらいましたアドレッドさんのファンになりました握手してください 私アドレッドさんの方を知りたいのですお話しさせてもらっていいですかアドレッド・マイヤー18歳長い間山に籠もり魔人を倒すための修行に明け暮れていた師匠に教わった戦い方は魔人を倒すことだけを目まだ刃の聖者ナシェタニア姫に勝っていませんよああだが俺より強い人間はいないと確信している何を根拠に自分が地上最強であるることを知っている それだけだけそうですか舞踏会はどうなったんだああ昨日改めて試合が行われました準決勝は僅差でクワトさんが勝利ナッシェタニアの圧勝でしたアドレッドさんはロッカの勇者になりたいのですか俺は魔人を倒さなければいけないからな1000年前にこの大陸に魔物が現れました偉大なる衛星帝国ロハネの軍は全て打ち破られました 滅びの定めを受け入れましたその時一人の聖者が現れましたそして聖者はとうとう魔人を大陸の西の果てに追い詰めて打ち倒しました魔人が目覚める時私の力を受け継ぐ6人の勇者が現れ彼らは再び眠りの底へと魔人を追い返してくれるだろうその中から選ばれし勇者の体には6枚の花弁を持つ花のもゆえに人々は。 その6人をロッカの勇者と呼ぶ1年とたたずに魔人は復活するでしょうまもなく地上最強のこの俺がロッカに選ばれ魔人を倒すことになる銀座の国のフーデルカさん氷の聖女アッスレイさん殺されました魔人の復活に備えロッカ候補を殺している今日は警戒が厳重ですのでメイドが忍び込んでこれる牢獄がか 怪我が治るまでここにいた方がいいと思います姫に会ったら伝えてくれあんたもきっとロッカに選ばれる楽しみにしていると あ, あ, あ, あなた結構マヌケな人ですね<笑>リンゴの香り貴様を懲役刑とする刑期は未定だ身を守れってことか そろそろ脱獄でも考えるか。魔国領 か<笑>誰もいねえのか俺がロッカに選ばれたんだよのこの髪ロッカ